ら<笑>どうもユ<笑>ーロックですおはようございます。<笑>えーっとですね。皆さんお気づきの通り、前回の動画では大工のげんさんでまさかの爆発というわけでして。まあ、このいでたちからわかるように当然今日は。海物語を打とうと思います。<笑><笑><笑>海物語<笑>。 だってんさんあんなまぐれだもん<笑>あんなに絶対出ないよ<笑>もう一生出ないよ<笑>情けない弱虫というわけでですね冷静になればですね私のもうこの40歳という年齢の経験則からすればですねあんなまぐれはねおそらく起きないもう2日連続なんで起きない というわけで、まあ、さんと見せかけて、今日はマリンちゃんと戯れたいと思います。<笑>まあ、まずは抽選を突破して、狙い台に座って、全突っ張と、いう形で。本日も、よろしくお願いします。オす。押しかけてなかっそうだよ。誰も言ってくれないですけど、結<笑>構突っ込んでほしいですけど。今日、あの、これ、やから、何打つと思われますっ。ええー、あのーうん 普通に答てたわけ、うんすよ。<笑><笑> はい、というわけで無事に184番ですからまあまあね多分い、うん、けんちゃうかなみんなスロットとかいくだろうしそんなわけでですね今日はゲさんと見せかけてマリンちゃんと戯れますおっす この穴までマリンちゃんととらわれたいと思います。<音楽><音楽> Eat. 待ってるしね、もうここでやめておきます先生にすいませんありがとういしたお疲れ様でした見てくださいよこの頭あんだけ気合入ってたのにね<笑>もうあの寿司屋のアルバイトのお兄ちゃんみたいな感じになっちゃいましたね いいやいや、まあね、昨日がやっっぱちょっと出すぎたのかなと、うん、あの、まあ、仕方ないです、もう仕方ないと思いますあ、まあ、ちょっとね、自分も過度な期待が、ね、ありましたしままあま あ,、まあ、仕方ないです、はいまあ、ただ、あ激ツ店を見つけまして撮 影, 撮影も OK という形でいただいてますのでまたあのこちらのお店にも来て戦うこともあると思いますのでぜひ楽しみに。 しておいていただければなと思います。はい、今日はこんな感じで。しょぼしょぼで終わりたいと思います。お疲れ様でした。